それではゲームスタートですさあまずは白のユニフォーム小麒外から2ポイントまずは挨拶代わりいいカホ逆に沖縄島袋フリーダー1ポイントさあ逆に小麒麟ゴール者の争い激しいディフェンス争い ツーポイント、ナンバーツースして、ナンバーサーファインティン・ブランドン、逆にナンバーワン、イ・カンホー、クリノ、ワンポイント、ノーバスケット、ノーバスケット、必ずオフェンスの際は一度、ツーポイントラインの外に出なければいけません。 さコキリ、イ・カンホから半純極限パスがここまで通らない逆に沖縄ボールから再開さあ、沖縄ブランドンまずは島袋ブランドン、ま、ンドン外トこのリバウンド遅い白、コキリボールからスタート The rest of the team, so to two point, s i car h o l So, the reband of o k i d i Kim, a car h o l two points.、Inкахo. さあここまでイいい・カンフォー連続でポイントを決めているさあ逆に島袋このリバウンド争いボールキープは小麒り。さあまたイいい・カンホワンポイント島袋これはアドバンス さあ、得点を重ねて9対36点のリードはこきりドットエクゼ開始まだ2分そうそのいいカーホはーここでも決めるワンポイントこのゲームいいカーホーは止まらない逆にクリのワンポイントさあそのいいカーホーまた行くここパスそして外 もう一度、自ずからイカンを拾って中フリーも、もう一度、さあ、ここのボールキーパー、沖縄、島袋、ブランドン、ワンポイント、KO! 21点、沖縄 72.exe17 点で小キリドット・エグゼが KO 勝利です。